聞かれたら答えてあげよう明日のためフューチャー白い未来は悪の色ユニバース黒い世界に正義の鉄槌。我いらこの地にその名をしすじの破壊者しょ暗黒の順序んちょうコジロウのちせいすみさサーツのみロケット団のごん